するしないそれでは今回のマーナの匠ご覧くださいトン二曲開始です皆さん手配を開けてください ラさんんはははなんちゃドでですすハイパイパどうですかいや、これはちょっと、いいですね、あのはい、打点に不満はあるんですけど、うん、上がりはかなり見込めそうな手配なんで、はい、この手配は結構いきたいなとい、前向きに思、は い, <笑>います。はいいお願しますさあ、まずは、一、う、応、ん、くっつきましたね、奇、は、痛、い、感が見えるんですけど、はいえっと、ここは、えっと、パーピン打つか、手、うん、を打つか。 どちらかだと思うんですけど、あの、かなり自分の手が先手を取りそうな時は、僕は目いっぱい行くので、はい。えっと、安全を買うんだったら、ペイの方を残した方がいいんですけど。うん、まあ、チーピン引きとかに備えて、さらに形が良くなった時のことを考えて、僕はここはペイを打ちます。やる気があるだけに。やる気あります。はい。<笑>ペイから行きました。 ドラマなんで赤も入ってるルールで今回ね赤もドラもないですけど形はいいですからねそ う, そうなんですよねはいね下茶がスタートから少し悩んで9番組普段悩まない人なのに<笑>なんうどこもない、うん、今回はどこも押しけていくようなところはまずないってことですもんね特にないですね、うん、伸びていくのかはい。 今度はーーだまあ、これで飲み手のいいシャンテンなんですがパ、はいうん、イヤを狙うんだったら9走パースを払っていったりとかいい走を打っていくんですけどやはり一通があるのでここはパーピンを打っていきます、うんうんうん、一応変化で2、3、4の3色だったりも見えますねそうですねあとは周りのスピードですね、はい、今のところ自然な捨てハイに見えます対面はツモギリ 特に目立った方は今のところいませんかそうですね。な、うんか変化動いていきますね。はい、イメージはこう最後小層待ちでいいのかも含めての今進行になっていくわけですね。はいそうですね。あの伴奏の後に、はい、あのに白を手出ししてきたじゃないですか親が。かみちゃんの親が。はいで赤いりのルールの時って基本的に、うん、えっと手役に。 寄せることがあんまりなくてドラとか赤があるんで、うん、手なりに進めることが多いんですよそれでも自然に高くなりますもんね、はい、で特に親だと自然に進めることが多いのに、はい、パーソより、えっと後に吐が出てきたってことでチーソーを複数枚持ってることはないんじゃないかなととりあえずカミちゃんの親が、うんうん、なるほど、はい、そこを持ってたらそっちを目いっぱいにして吐く先に打ってありしますもんね 受けは残して。あ、置きます。すご い, りあえず、はい。はい。で、まあ、ウーピンですね。うん、いいシャンテンです ね, ね。声小さくなりましたけど。ちっち<笑>あの、実際会った時も心の中で頼むぞだったりは言ってるんで。めちゃくちゃ言ってるんですね。<笑>今日は頼まれていきましょうね。それもね。やめろよ。<笑> イ、e、ーピンがもし入ったりした時ってし難しいですよねいや打たないですね打たないところが外す可能性すらあります持ってきたのをそのまま切るということですかあえっといやパーパーソー9層ソーズの下目のはい残して、はい、役割に持って行ったりする可能性がありますね今リーチが打つパターンってどこですか リーチュースパターンですか、はい、僕はスーピン引きとチーソー引きだけはい、リーュースパタす。あのペンチソーは、はい、行きます。うまく切きます。<笑>これはあの、今こう一二三四で、ここはね、うん、あのイーソーが親の現物で、うん 下茶の方が、リャンスを切ってて。20面積。にリャンスを切ってて、うん、あの、かなり安全そうであるっていうのも、やっぱここ、持ちやすいポイントでで、ね。でああ、そういうことですね。すごいこう、目一杯に自分のこと、考えてると思ったら、やっぱり周りの。そうですね。うん、切りますね。まあ、ね、先ほど。いいですか。切, おや<笑>切りましたい。いいですか。はい。<笑> ど, うどうぞ、どうぞ。 気になる方他にいますうにんまあなんかみんなやっぱり普通の進行になりますよね、うん、あの手なりの進行が多くなると思うんですよ、うんうん、ああもうやだもう嫌<笑>なのは何ですかもうだって想像ですよ、はい、パーソーね吐、うん、く手<笑>だし、うん、つもぎった後に想像もういらないですって言った後に、はいうん マンズのペンちゃんを払ってきました。よ、これ結構コーナー整い具合なんじゃない？ししね、<笑>あの整い具合というか、まあもう形が後景であるのか、まあ。そうですね。あのパーツは足りてると。しかもペンちゃんもこれタイヤをに寄せたいんだったら一から切るはずなのに二から切ってきてるんで、相当こうもう形整ってるかなと。良さそうですね。無駄頭が続いている<笑>。早くして。 まだね誰もリーチは入ってないですからね。うんうん、さあそして少し考えて3品はつもぎりましたしもちゃ、はい。これやっぱね3品が、うん、僕結構、昇降してもやっぱ、うん、あのつもぎりって結構手出しとあまり変わらないかなと思ってるんで、うんうんうん、結構怖いですよね。リンンを打ってるのに なんかピンツを持ってるっっててことですかねピン持ってそうですよ ね, ねあのくっつき天杯とかで残しが、うん、くっつきの候補とかで残したいとかであれば、うんうん、あのリアンピンを切ってるってことがないんで、うん、ピ品の周りは確実に持ってるって、ね、そういうことですよね、うん、親がトーンを切った2枚切れ全然変わないじゃんねえ引きませんねえ 泣きもまだないないですねないないですあの安手でぶつけるってことは基本的にしないですね、はい、かだからロスで出してきたんですけど今一枚つもぎるでもう一枚手出しでしたね、うん、下茶どうします<笑>どうしましょう、うん、リーチかけないで高いパターンもたくさんありますからねそうなんですよ、うん、怖いですよ、ね、<笑>ではいこれははいあ今度はそう、はい、あの。 やっぱ一平構面を残すんだったら、はい、イイソーを打っといて一応ねサブロストとか残すんですけど、うんまあ、かなりこう危険が迫ってる。ちょっと周りの支配。まあ、イイ残したいんですよと。そういうことですよね。はいあのー、あの現物で二人両層ね切っていてトイメン支配が多いですけどそこまでそぎりも多かったですからね。そうですね。でカミちゃんにあるとすれば。はい 神々に想像があるとすればサブロスソーかスチッソーだと思うのでパ、うんうん、ーツとしてあのスーソはここで話しますあの、うん、イペコは断念して<笑>あとチーソーの指摘にもなりますしね、はい、自分がもしリーチをーって時、ね、そうですね、はい、ドラ見えてないもんねそうなんですよなんかね一枚も姿を出さな い, いちょっと待って下赤も見えないですからね<笑><笑>あ、今度は手出しでチーピンだ でも親のリーチはまだ入っていないうんこれもつもぎりたいですねギリギリの踏み込みラインも今意識に入ってますま入ってますね中盤すぎましたけどいやなんかトイメンも4枚目のペーをスッと打ってきたんですよ四枚目のペーって安全牌で残したいはずなの に, 確かに打ってきたってことはあの 実はこれだけ自敗を打ってる捨て牌でも遠い面はちょっとやる気あるんだなっていうのが分かるんですよね安全牌を残してないんですよ、要はめちゃめちゃ怖くないですか<笑>じゃあもう ど, どこもかしこも怖いじゃないすか<笑>、はいはい、どこもかしこも怖くなってきたこの順目ですけれども、ね、次12順目 で, そうです、ね、シャトルさんどこまでいけるか。 球腕うん今の一周はそこまで変化が回りなかったですからねそうですねまああのこの手配は僕は一数ピアンかなりいいと思ってて、はい、ちょっとペンチッソチーソーは微妙かなと思うのがこのローソローソーのところでチーソーがもしかしたら固まってしまったかもしれないなという可能性も、うんうんうん あるなと思うので、うん、相当この天敗はしそうだけど、上がりまではちょっと微妙かなっていうラインなのかなと思います。うん、なんで、はい、この数万も闇でに補充すると嫌なんで、うん、ちょっとどうしようかなと迷うところなんですけど。はい、まあまだあの天敗ではないかなと。こう。思うの、ん、で。切ります。そうですね。 自身でリャンワンサンマンを打っているのでつもぎりがでも周りも続いているあっ、対面が止まりましたね止まりましたね、ついにねえ、ここまでこう捨てハイは目立った感じではな急走が出てきたちょっと受けたかなって感じもしますよね安全度の高そうなハイですもんね、はい、あチュンが出てきた 安全牌が出てきたんでパツンパツンに受けたか<笑>、はい、あのイーシャンテンをパツンパツンにしたかテンパったかあらどっちでしょうこれでテンパイピンチにんー入りましたいいピンだー、はい、ただあ の, の順目、はい、やっぱりリーチのみで、うん、リーチはかなりリスクが高いと思うのでここはえっと、テンパイだけ取って闇点を続行するんですけど、はい、今やはりえっとこちらに手出しが入ったことでいや、ね、チンギリがはい 3色になりやすいのはイ、e、ーマン引いた1、さんの方だと思うんですけど、スーソは切りたいんですけど、ここは守備的に、スーソをもし打ったとして、イ、う、ー、ん e、マン引いた後にチーソーでフィニッシュしないと3色にはならないので、そうですねはい、やっぱもう順目的にそれは厳しいですよね、<笑>なんであの安全な、安全な方でで、はい、イーソーを切ります。はい、イーソーを切っ て, いやてるんですかはし、いはい、しませんでした さあここでリーチ宣言ウーピンを手出ししましたよかったねリーチ打たなくてね<笑>こちゃもちゃからのリーチよかったですねかかいい何せ自分からはドラもかも見えていません3、うん、品現物つもぎりとイメン親はこのリーチに対してどう対応するかピアンソウつもぎりこれも現物でしたわかりにくいですねああつもっつもたちいそうつもです はい、大丈夫ですはいです。はい、つも、はい、のみ300500超嬉しい<笑>ありがとうございます<笑>ギリギリの中でそうですね。いましたねチーソー、はいはい、さあではみんなの手配確認してみましょ う, う、ねあのー、開けてくださいちょ、えっと、まあ、スチピントが残ってそうではありますけどね、はい、あっホだ親はパッねまだ初はありますけれどもイーシャンテンでリーチはドラがあんこでしたか、うん 対面も見てください。天敗入ってます、ね。はい、はいはいはい。やはりあの自敗しかほぼ切られてないような捨て牌でも、うん。その出てくる最後の自敗だったり、でやる気度合いはわかるもんですね。そうですね。まあこれで、まあ、これはやばいですよね。<笑>もうこの。中盤に安牌をなくすかのような行為。<笑>うん、ね、うん。やる気なかったら残しますもんね。天にね。そうですね。うんうん ここはね、チュンと初入れ替えたのかなって思ってりしたたりしんですけど、うんうん、実際、親は赤々ですからね、やる気ある感じで確かにありましたもんね、そうですねうんまあ、一歩進んだかどうか、まあはいでしたけど、一番この中でお安いですけれど、も勝ちまししたねね超嬉しいです、ね、<笑>こういった中での最後のつま上がりは、かなりね、打点はなくても一番こう。 うん、やってやったぞとなりますもんねなりますね、まあ、リーチ打ってれば一発でしたけどあのそういうのは気にします全く気にしないですめっちゃ嬉しいですね<笑>かなり思考もしっかりした中でのリーチするかしないかの判断でしたもんねそうですね、はい、さあ初上がりが決まりましたまそしてこの後はね親を迎えますはい、はい、どんなふうになっていくんでしょうかご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに